えー、v ガンマの動画たくさんの反響ありがとうございましたあのお父さんもつくいってコメントチェックして<笑>喜んでましたあの父もすごい忙しいんであんま頻繁に乗れないんですよね動かしてあげないとやっぱねダメになっちゃうんで、まあ、一緒にでもソロでもあのどんどんね乗りに出かけて上手になってくださいということで行ってもらったんで どこに向かっているかというと栃木県の道の駅道の駅、西方を目的地にして走ってますデビュー的なものを見たら手打ちそばがすごく美味しいっていう風に書いてあったんでグルメツーリングっていうことで、えー、思い出にカメラを回しますここ入っていくのは嘘だろう。 間違えちゃった ずいぶん慣れてきたじゃんスタートも慣れてきた。わあレストランだ、うん。ご希望のメニューを押してください。ええー。これ大盛りとあ天ぷらそばの大盛り。うん、<笑>美味しそうじゃん。美味しそうじゃん。うまそうだよ。うまいよ。 そういう人は、ね、走り込むほど楽しい ん, でうん乗らない知らない人はな楽しいのかねなんて思うかもしれないけど乗ってわかるけど分かる。 お父さんはバイク乗っててさ、うん、こけたことないの？ね立ちこけも、うん？ないの、ね。でもこけるとお金かかんじゃん。長すぎん。そう、ね、です。気をつけててもみんな一回二回こけるも ん, んじゃん。みんな何十万も給料稼げなかったからさ、みんな貧乏分の集まりだったから、うん、こ, こけられないんだよ俺は。俺もだよ、ね。うん今だとこけない。はい。じゃ。 お米入ってるねこれ。つぶつぶ。これうまいわ。超美味しい。まあ、日本は食事が美味しくていいよね。暮らしやすい。うん。 ちちょこちょここ増やしていこうと思うのでよかったらご視聴いただけると嬉しいですそれではまた次回の動画でお会いしましょうバイバイでレギュラー満タンカードで。はい